多彩な細具を用いて決して折れることのないまっすぐな心を表現します。サーガの演舞をぜひご覧ください。皆さん、こんにちは。東京都のゆさこいチーム、サーガと申します。えー、この肌の元気祭り、初参加となります。えー、私たちはですね、えー、この肌のゆさこい祭り、桜たくさん咲いてますけども、 えー、衣装にも桜が散り、えー、ばめられてまして、えー、この桜とともにですあ、ね、でやかに力強く、えー、晴れやかな笑顔で精一杯ぱい踊りますご声援よろしくお願いいたしますいざ花道 初参加、サーガの皆さんでした。